北京五輪銀メダルで2連覇を狙うロコソラーレイにまさかのアクシデントがあった。チームは女子1次リーグで前回3位の北海道銀行と対戦。3から0とリードした第4エンドでスキップ藤沢さつきが1インチ目の石を投げる際、左足を滑らせて転倒した。藤沢は、わー!」と驚いた声を上げ思わず爆笑。チームからも笑い声が相次いだ。 藤沢は何とか石を投げ、スイーパーの力もあって、相手の石をハウス、円、の外に出すことは成功。ただ、勢いがつきすぎたためか、自身の石をハウスの中に残すことはできなかった。これには、サードの吉田千ナ美も天を仰いで、はははと、大爆笑。藤沢は OKNHK の中継カメラに向かって、右手でごめんなさいのポーズを取った。 ただ、このエンドで北海道銀行に3点を奪われて同点に追いつかれると、その後、競り負け、今大会初黒星を喫した。藤沢は試合後、役の自然界でした。と、苦笑いで振り返った。ロコソラーレは初戦の SC 軽井沢戦を15から4で圧勝。2戦目となったチーム広島戦も18から0で圧勝していた。ご視聴ありがとうございました。